国が一つ消えてなくなるかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。日本では2000年代以降から少子高齢化の危機が叫ばれており、政府もいろいろな対策に乗り出しているところです。一方、 日本と比べて人口が少ない韓国でも少子高齢化が予測をはるかに超えるスピードで進んでおり一部では消滅危機も大真面目にえかれているというのです2021年11月25日付中央日報からの引用です世界が引退するだがこれに耐え切れるだろうか アメリカ連邦準備制度理事会 FRB で議長を務めたアラン・グリーンスパン氏が自助伝で投げかけた疑問だ。世界的に65歳以上の高齢人口の数は2020年7億3000万人から2050年15億5000万人へ約8億人増える。65歳以上だけが集まって暮らす 韓国ほどの国が16個新たに生まれるということだ。この事実だけでも高齢社会が拡張部門になれるということがわかる。だが我々に与えられた機会は各国の引退時期の差にある。世界は時間差を置いて引退していく。今後30年間で世界的に 高齢人口は 110% 増加する。だが同じ期間中に日本は2000万人増えてわずか 6% 増加するだけだ。EU28 カ国は 40%、アメリカは 50% 増加する。世界の平均増加率に比べては非常に低い。それでも 平均増加率が高いのは中国、韓国、インドのような後発工業国の高齢人口が大幅に増加するためだ。韓国は現在に比べて 130% 増加するほか中国が 110%、インドが 150% 増加する。さらに驚くのは増加する高齢者の数だ。 主要20カ国、地域 G20 国家が、同期間中に高齢者が5億2000万人増加するのに対して、中国とインドは3億2000万人増加して、G20 首脳会議高齢人口増加分の 60% を占める。インドも高齢者数が増えるが、中国の一人当たり GDP がインドの5倍に達するため、 購買力の側面で中国高齢者の影響力の方がはるかに大きい。韓国は2006年から4回にわたって少子化高齢化5カ年基本計画を策定するなど人口構造変化に対応してきた。だが、新技術を積極的に高齢社会と組み合わせようとする試みが優先順位にないのが残念だ。 変化に対する緩和や適用も重要だが、技術革新を高齢社会に戦略的、積極的に適応する発想の転換が必要な時だ。これは激しく渋滞していた交差点に次元を一つ高めて地下道や高架道路を作るようなものだ。とにかく、寒日中は高齢化対戦でも一戦交えることになった。 とのことでいかがでしょうか。今や少子高齢化は先進国共通の課題であり、各国がそれぞれに対策を講じています。韓国は人口面で見ると日本の半分程度ということで、少子高齢化の影響はさらに深刻です。引用記事では主に高齢化のデメリットにばかりスポットが当てられていますが、 国家機能の維持及び繁栄という意味では少子化、つまり子供が生まれなくなることの方がより深刻であると言えるでしょう。韓国少子化の深刻度は公表されている出生率を見ればよくわかります。この出生率、正確には合計特殊出生率と呼ばれるもので、一人の女性、15歳から45歳までが 一生のうちに出産する子供の数を表しています。韓国の出生率は1960年以降は一貫して下降を続け、2018年には 0.98 と世界で初めて1を割り込み、2019年には 0.92、2020年には 0.84 と減少傾向に歯止めがかかりません。 さらに、ソウル市内に限定すると、2020年時点での出生率は 0.64 にまで落ち込んでおり、これにはアメリカオックスフォード大学の教授も、稀に見る危険水域だと警鐘を鳴らしています。統計学では、出生率が2を割り込むと、緩やかな人口減少に転じると言われていますから、0.64 という数字が いかに危機的かがわかりますよね。日本も先進国の中では早い段階で少子高齢化の深刻化が危惧されていますが、2019年の段階で出生率 1.36 と、韓国に比べるとギリギリのところで踏みとどまっていると言えるかもしれません。ちなみに韓国の出生率は1960年の時点で、 6.0 に達しています。同じ時期の日本は出生率 2.0 でしたから、戦後の韓国がいかに小沢山社会であったかを伺い知ることができます。そんな国レベルで小宝に恵まれていた韓国がなぜ、存亡が危ぶまれるほどの深刻な人口減少社会に突入してしまったのでしょうか 少子高齢化の要因は互いに複雑に絡まり合っているのですが、ざっくりまとめると、ムンジェインが無能だったからという一言に尽きます。またお馴染みの結論かと思われるかもしれませんが、まあ、もう少し聞いてください。加速する少子高齢化の背景には、韓国特有の過酷すぎる競争社会があります。あの国の 異常な学歴社会は世界的にも有名ですが、熾烈な競争は会社に入っても続きます。韓国企業は財閥が支配する社会であり、新入社員のうちから容赦なく社内派閥争いに巻き込まれ、少しでも自分が有利になるように生き抜かなくてはなりません。派閥の巻組に属してしまったら、その時点でアウトです。 派閥競争で勝ち抜くほど仕事のノルマはどんどんきつくなり、背負うべき責任は重くなっていきます。もちろん女性だからといって例外ではありません。男性も女性も将来の激務や安月給を見越して結婚を早々に諦める。結婚するカップルが減るということは当然、生まれてくる子供も減る。少子化が進行する。 というメカニズムです。さらに、ムンジェインの愚策の一つである最低賃金引上げによって、結果的に若者の就職口がさらに狭まり、若者の貧困が進んでいることも、非婚化、少子化に拍車をかけています。自分一人の就職もままならないというのに、結婚どころではありませんよね。子供が生まれなくなれば、 人口ののののバランスが崩れれ高齢者ばかりの国になるのは自然の流れですよね少子高齢化の原因は他にもまだあり、ムンジェイン一人のせいではないのですが、自らの愚策によって少子高齢化を加速させてしまったムンジェインの政治責任は非常に重いのではないでしょうか。少子高齢化は長期的に見れば国力の低下に直結します。 生産年齢人口及び労働人口が減少すれば税収が減り社会保障水準が下がり国全体に希望がなくなることで国民がさらに結婚・出産をためらうようになる。韓国はすでに出口のない悪夢のスパイラルに陥っているのかもしれません。少子高齢化は 日本にとっても喫緊の課題であるわけで、岸田政権には思い切った対策を講じてもらいたいところですが、あまり期待できないと思ってしまうのは私だけでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも動画がありますので、ぜひご覧ください。